と呼ばれるファンの不満が募っている。グループからは平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25が5月22日の CD デビュー5周年記念の前日に脱退。平野と神宮寺はジャニーズ事務所も退所。岸は8月25日に公開される主演映画 G メンの PR を終えた秋頃に事務所を去る予定だ。 その後は、長瀬恋24と橋山24のユニットになる。5人での金プリを目に焼き付けるべく、今年1月から4ヶ月連続リリースの大型プロジェクトが始動。2月発売のシングル、Life Goes On Here r Young は初週売上げで 103.2 万枚の大台に乗り、グループ初の初週ミリオンを達成。 前作のシングル、月読み、彩りに続いて、2作連続ミリオンとなった。月読みは平屋」の主演ドラマ、クロサギ TBSK の主題歌。ティアラたちが SNS を通じて起こしたミュージックビデオの再生回数1億回突破運動は、リリースから約4ヶ月の3月16日に達成した。 大型プロジェクトは4月19日に発売されたベストアルバムミスター5をもって終了。テレビ CM だけではなく発売前から巨大広告や大型ビジョンが東京新宿と渋谷、大阪に掲出されるとツイッターで関連ワードが複数トレンド入りした。ティアラも死活大詰めである。そんなティアラから不満の声が上がったのは ジャニーズが運営する公式ファンクラブ FC の対応。昨年11月、会員向けの限定動画で退場が発表され、その動画を見たさに有会者が急増。FC での動画配信期間はこれまで1年間だが、3人の脱退に合わせて5月22日までに短縮。 しかも、2023年11月3日までと記載されていた、月読み、彩りのスペシャルメッセージも、説明なしで5月22日までに短縮されてしまった。肖像権の問題上、退場したタレントが削除されるのもやむなしかもしれないが、ティアラにとっては強制終了された感が否めないのである。そこへ余裕地をかけたのが、グループ唯一の冠無理レギュラー番組。 キングプリンスル。日本テレビ経営化キンプルの終了である。分別発表後の日本テレビの定例会見では番組を終了する予定はないとコメントしていたはずが4月15日の放送会でレギュラー放送は5月13日が、最後20日の夜8時からゴールデン2時間スペシャルが最終回となると発表され。 しかし、メンバーの前で告げられたこの大事なシーンが、民放見逃し配信の TV アラートを見ることができず、ティアラは傷口に塩を塗られた感になっている。ティアラの怒りの原因は退場組の平野さんと神宮寺さん残留組の長瀬さんと橋さん主演映画の都合上残らざるを得ない騎士さんと実は散破に分裂することに原因があります。 キンプリはメンバーの結束が強く、ティアラも箱、し、グループを応援、が多い。そんな彼らを事務所の力で引き裂いたことが許せない。そこに重ねての FC の塩対応で行き通りを隠せないのです。エンタメライターの伊藤宮美奈子氏。ジャニーズは別案件で、ガバナンス体制の強化などへの取り組み、を怖高にしているが、キンプリは今のところ県外。